皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月11日、こういう名刺はいろいろと鍛えられましたからね、これくらいは余裕だったりします。できない人は、ドラゴンクエスト11のマジスロで練習しましょう。 ガテリア号は150万点の報酬ままで受け取りました。ここでちょっとした疑問が湧いてきます。230万点の報酬を受け取ったらもう何もないのではないかと。つまり230万点まで行った人はもうガテリア号を遊ばないんじゃないかと。トラッシュカみたいに追加で福引き券をもらえることもないみたいですからね。ここは次回以降の修正点なんじゃないでしょうか。そんなわけでようやく16万点を超えることができました。 それでは皆さん次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました